ロボットだ「ロックかわしてアイ・トゥ・アイ」すでに次元も超えた正常だ「アイ・しこみだ」 危ないことはしちゃダメ2指示には従うこと3自分の身は守ること4ドキドキさせないことバック起こつかないモーションなんて 心